リアルサウンド映画をご覧の皆さんこんにちはオステイビーのビリーミッションです今回のオステイビーは悪の天才博士から世界を救うためオステイビーのエキューを最に新たなミッションに向かいます今日は12月17日金曜日クレの公開ですぜひ非常にお待ちしています<笑>